Thank you, えー、皆さん、こんにちは。えーわそうですね、最初はこのセンサンーと、えー、同僚二人の同僚 3人で発表させていいいたただきたいと思いますえー、この間私たちあのデリー大学の教師たちはデリー大学の小級レベルで一つの日本語を教えるために一つのティームティッチングという方式を始めました。今日この場を借りて この方式はどんなものであるか、またその結果はどうであるか、そのことをご紹介したいと思います。えー、まず、ティ a m t e a c h チングの定義なんですけれども、皆さんもご存知のように、ティームティ e a c h というのは、2人以上、複数 の, 日本語あの教師が1つのクラスに入って、 プラス授業を担当することです。えー、<笑>そしてそのために、えー、あそしてその前に、えー、と教育、調べスそしてスケジュールを作成し、 教科なども計画し、授業を行うものです。ティームティ a チングは二つ、2つのカテゴリーに分けられています。その1つは、授業が、1つの授業に2人の教師が入って、その授業を行う形と、もう1つは2人以上、あるいは 複数の業種が同じクラスを自律的に行う、指導するものです。一番目のものは日本におけるジェットプログラム、それはその例ですが、この2つの 方, 法方式は方式ではどれがいいか誰でも決めることができないです。私たちはそこから えー、と2番目の方式を、えー、と導入しました。で、ここでまず1番目にデリー大学でティーム・ィッチングをどうしてあ 開, 催開始したか、始めたかという理由をあ説明したいと思います。実は、えー、ティーム・ィッチングがこの間私たちは 冬休みの時私たち教師たちはティームティッチングについていろいろ読んでティームティッチングの効果を分かってこれはうちの学科にも導入しようと思っていたんですでもその理由のそれよりも一番主な理由は水彩研うちの研究官に若い 教師たちが入ってきてそれぞれ1人で授業を行うということではなくみんなで協力して日本語教授法を学んで自分のカリアを成長していこうという試みもありましたそれは一番の理由ですえっとでそれはどのように実施したかということについてちょっとお話ししたいと思います 一番初めに私たちは、えー、打ち合わせをして、シラバす、そしてこのスケジュールを作りました。このスケジュールは、ここに出している、画面に出しているスケジュールは2月の今月、今年の2月のスケジュールです。これは私たち、教師た ち, 教師たちが持っていないで、えー、前よってあらかじめ、 学習者にも配っていますこれによって授業の管理はもちろん良くなっているん で, いるんですがそれよりも、えー、利益と考えているものは学習者がそれぞれこれを前もってしているので自分が、えー、授業に入る前にどのような要求をした方がいいかということも考え でその後といつこのプログラムを始めたかということというと実はこれは音楽今インドの大学の2学期なんですけれども音楽2学期にこれを始めたわけです。で だから、今までこ、このプログラムを始めてから今までたった2ヶ月しか経っていません。えっ、ー、と、で、ティームティッチングのもう一つの側面は評価なんです。評価はどのようにしているかというと、週1回のクラステスト、 を私たちは計画していますこのクラステストは毎週月曜日にやっています月曜日にやっている理由が一つありますそれは、えー、この間の週にどのようなものが導入されていたかということを学習者がもしているから週末の土日に それを予習して、えー、と月曜日の1時間目の試験を気楽に受けることができると思っているからです。で、その後は先ほども申し上げたようにこれをこのプログラムを始めてから、えー、終了 し, たしてからアンケート調査をしようと思っていたんですが今日は そ, れそのアンケートは えー、とこのようなものですが、しかし今日の 発, 表あ の, この発表のために中間アンケート調査をして そ, のそれを分析してその結果をみんなの前に発表しようと思っています。えー、その分析、分析方法、そして結果は同僚の推計 と,、えー、とスティが しでは、ティームチーチングあの、アンケート調査から分かったティームチーチング の, あの、うん、メリットについて発表させていただきます。えーとまあ、時間の制限であの、まあ、質問はいろいろありました、もちろんあのご覧の通り、でも全てについて触れることができませんので、代表的な質問だけについてあのご説明させていただきます。 はい、まずあの1つ目 の, あの質問なんですが、さまざまな先生のもとで勉強してあなたの懲戒力があの上がったと思いますかという質問に対して、まあ、この円グラフからもあのお分かりにな る, なると思いますが、あの 60% の学生はあのはいと答えています。また、あのいいえと答えた学生は 20% で、分からないと答えた学生はまた、あの そ, うそうですね、20% でした。 はい、えーと、次ですが、カ、え、コ、ー、教師の教え方があの同じですかという質問に対して 80% は EH が、えー、い, い, いますというように答えています。また 20% はあー、はい、同じですと答えています。<笑>えとそうですね、まあ、同じ質問ですね、学校教師の教え方が同じですかという質問に対して、えーとまあ、1人の学習者は 各教師の両手の得ることができるまあ、テ, ィティーンティチーチングがあることによって、各教師の両手の得ることができますというふうに答えていますから、まあ、これはティーンティッチーチングのメリットとして捉えていいのではないかというふうに私たちは思っています。はい、そして、全学期と比べてあの、今学期の授業に何か変化が見られましたかという質問ですが、あの実は多分先ほどちょっと説明が足りなかったんですけれども、全学期までは、 あの例えばその分担を決めて一人の先生は漢字だけを担当しもう一人の先生は文法を担当しというようにその役割が決まっていましたでも今学期からは例えば全員の先生はあの文法もやり漢字もやりあの語彙もやりあの全てやるということになっていますそれで全学期と比べてどのような変化が見られ ま, すか見られましたかという質問に対してあの、はい、今学期のクラスは全学期と違う 例えば、線画期は漢字は1人だけの教師によって導入されていた。さらに1コマは漢字だけが中心になっていた。時には退屈だった。今は各教師はさまざまな素意を持ち、漢字を導入しているから、えー、クラスは面白くなっている。他のもの、えー、と文法とか鳥会なども同じです。とあの書いています。ここから何があの 読, み取り読み取れるかというと、 学習者ですねいろいろな先生がいることによっていろいろな覚え方に、えー、と触れることができるようになっていますまた1、えー、人の教師の授業より、まあ、いろいろなあの先生がいると授業はあのよりなんていうのかな楽しくなりますというふうにあの、まあ、ここから読み取れるのではないかと思っています はい、あの、また、あの、先ほどと同じ質問なんですけれども、あの、このように二人の学習者は。あの、あの、別々の学習者ですね、このようにコメントをしています。で、あの、これは、あの、スケジュールについてなんですけれども。え、まあ、き、きちんとした計画に基づき、授業は決められたスケジュールの通りに実施された。そして、もう一人の学習者は、スケジュールの事前配布は送れないようにするために、役に立っている。 といいいううよににスケジュールにつててコメントをしていますここから何がわかるかというと1つ目は教師たちが継続的に協力するようになっています他の先生の迷惑にならないようにスケジュールにやりましょうという意識がすごく高くなっているのではないかと思いますそして学習者が予習してくるようになりました例えば明日は例えば授業でどんなことがされるのか あのえー、と, ということはスケジュールを見て分かりますので予習をしてくるようになりました。そして、えー、と授業のペースがきちんと守られま す, とです、ね。まあ、先ほどもあの申し上げたように、まあ、他の先生の迷惑にならないように、まあ、あの先生たちは一生懸命に。 あのスケジュールの通りに授業を行っています。はい、では、えーと、ティーンティーチングはあのもちろんメリットだけではありません。ディメリットもたくさんあります。それは、どれほど先生がご説明させていただきます。じゃああのではあの、本調査で今までチームティーチングの利点についていろいろ分かったと思うんですが、これからチームティーチングの欠点について話させていただきたいと思います。あ本アンケートの問題 一、uh, つのクラスで分からないことがあったら他のクラスの教師に質問するのかに対して時には混乱して分からない場合は他のクラスで他の教師に聞くこともあるという答えがありそれは複数の教師がいる場合学習者が自由に同じ質問を別の教師にすることもあるということを示していますそ う, い う, そうすると今日 教師が学生たちの質問に答えるのに時間をかけてしまって、教案通りに授業を終わらせるのに苦労し、授業に悪影響を与えると思われます。あのさらに、同じ質問に教師の文系の導入に矛盾があって混乱した答えが来ました。それも同じものを複数の教師が教えると、 教師はそれぞれの違う教え方によって混乱が起こる可能性があるのでどういうふうに教えれば混乱を避けることができるか教師が一緒に考える必要があると思われます学習者に授業で引っかかったことあるいはより良い学習のためにどうすればいいかという提案などを聞いたらこういう答えが出ましたスケジュールに示してあるすべてのものを効率的に考えるまあ教える べきであり一つの課題に時間をかけて別の課題を急いでやるのはよくない。他の教師に迷惑をかけないように授業をスケジュール通りに終わらせなければならないけれどもそうするとそれぞれの課題を均等に時間をかけて教えられない場合もありますし最 後, に時間になる最後の時間になると今日の急いで終わらせる傾向があります。 そうすれば学習者が例えばある文系をよく理解できある文系はよく分からないまま進んでしまうので特に初級レベルではそれは望ましくないのでティームティーチングのもう一つのチャレンジです先ほども述べられたように本プロジェクトが始まってたった2か月しか経ってませんこのような短期間で成果がすべて見えてくるとは言えません それで今後もこのプロジェクトを継続し長期間にわたって検討しなければならないと私たちが思います以上で発表を終わらせていただきますご清聴ありがとうございました<音楽>